きょうはい、はひらり君のお仕事風景を撮影してます。<笑><笑> インストアで売ってるカワウソの写真撮影のね、写真の撮影風景、こんな感じでやってます。お必死や必死はい頑張ってお上上おーなんか指揮者みたいやん<笑> めめっっっっっっ、ちちちゃゃいいいいいいいいい、どどうううなんこやてて持たら偉ねおおはょと横向ライトが。ライト <笑><笑><笑>公公公偉いな<笑> あ, あ, 可愛 い, あ, 可愛 い, あいいなっ今日すごいな。 えどすごいやんなななななななんんんんじじじゃゃゃいいけどいいっちゃうのかおちっいい可愛いす、ね、可愛いももここの子ってだかわいい。 <笑>俺完成形しか見たことないからさ。<笑>もっとね、大変ですよね。えー、ここもっと大変だ。なんか、すご い, ーーわらない、ね。すごい上手や。いいね、すごい上手。すごい。いつももっとなんか前に倒れてきたり、いろいろややこしいことをるんですけど。今日はいいこぶってます。いいこぶってる、うん。超いいこぶってる。すい、いいこぶってる<笑><笑>、えー。すごいな。うん、上手やな。<笑>ちょっとドアップ。 い、う、いお お, お上手やお上い<笑><お><笑><笑><笑><笑>いいでい<笑><笑><ねー><笑>ん。え 今日はもう撮影終了。<ロー><スロー> い, やついいもんですよね。 左、右、流し目。でも、これで、ね、なんか、この、座ってやるっていうのを編み出しましたよね。<笑>あ、そうなん。そそれが一番いいんだ。そうなん、ね、こうやって座るのは。前、立ってたら、どんどんどんどん左が進んでいくる。あ、そうなん、ね、うやっとく、やっと、左。<笑>はい、右、反対。もしかしてら。 一番いいんですけど、あ落落落落落ちちちちちるるる<笑>る。落ちるる、えー、ってないの、かわいがい。<笑> ああ、なるほど、うん。難しいですね、この辺りとね。で、の前のね、看板を見てると、左の顔が、そうです。なんか、いけるみたい。<笑>この辺に何もない、絵とか写真がいいですよね。<笑><笑>今言っとく。<笑>ああ見て、ね、顔。かわいいよ。こういう、いえー、ちょっと絵はできなかったもできてるし。すごい。でも、もうめっちゃこっち来てます よ,、ね<笑><笑><笑><笑>ね、すよああ、なるほどね。この照明がね。 ここれれれれれれががねねもうみんんななそぞ言いいいいいいいいたたたたっぱあるるかかかからら大変だだだよよよのえ俺テテロロッッププ入入一番ほで、すごい体制やけど4年間。はい<笑> そその体その体体勢勢が、が一番いいんだ<笑>どうもです<笑><笑>ちょっと待って、ちょっと待って、これはいい。それな ののやややややつじののやつじじゃゃないかないいいいかかか自らめめめてててくくだだささうあんまり触ったことないから<笑>あんまりめなし。 変わったことですです、おお、すげえ。足とかもどんどん、はい。はいはい。<笑><笑>なかなかそれですね、うん、俺の足、うん、めっち柔らかいです。ぷにぷにです。ぷにぷに。触られそるうるで、毛 抜, 抜,、えー、抜いてる。足の裏こんなふうになってる。す。こんなになってます。っます<笑>めっちゃぷにぷにです。これ、何、これ、何。 肉球なななんかああ、えー、ありりがとうありがととううそれ振らされささててるるう見てな い, ですう見てないですここのここに台があると思わんかった。